皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラックスクリエイターの成沢宏之です。しょっぱならちょっと噛みそうでしたね。本日は、この星空撮影塾に収録されている DVD ですね。これの第4弾になります。えっ、ー、と、今日は、加算平均合成の方法だね。Photoshop を使った加算平均合成。まあ、こう、写真って、星空の写真って、感度が高い上にシャッタースピードが長いっていうのがあって、えー、ノイズがたくさん発生します。 でそのノイズがこうランダムにいろんなところに発生するんですね。でそのまま1枚で画像処理をしていくと結構画像がアレアレになっちゃうっていうことでノイズを減らすっていう画期的な方法なんですね。同じ構図で撮った写真を枚数を重ねていくことによって いろんなとこにランダムに発生しているノイズがこう平均化されて目立たなくなるとしかも写真を重ねることによって SN 比写真の情報量が増えていって、えー、強い画像処理をかけた時にいろんなものがこう炙 り, やし炙り出しやすくなるっていうね、まあ、そういう効果がある、えー、やり方になります、えー、天体写真はもう必須の方法と言っていいでしょうねで成型写真でも最近こう取り入れられるようになってきてですね学んでおくといろんなとこで活躍するやり方です また夜の写真だけじゃなくて、フィルマの風景の写真とか、ちょっと暗い風景写真とかね、夜景の写真とか、星以外のところでもノイズが目立つような場合は、3枚とか5枚とかこう連続で同じ構図で撮っておいて、それを加算平均合成するというふうにやれば、ノイズが目立ちにくくなるっていう感じなので、メリットの多い方法ですから、ぜひ今日の動画を見てですね、学んでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 はい、えー。それでは次は、老、えー、現像のです、ね、天体写真の、えー、ノイズを減らす技法として、えー、存在する加算平均合成、コンポジット合成とも言われますけど、それについてご説明をしたいと思います。えー、これですね、天体写真を1枚撮ってきました。これですね、感度1600、焦点距離が 85mmF2.8 で露出を121秒2分にしてますね。っていう写真がこれです。で、画像処理、ちょっとかけてます。 で、えっ、ー、と、この写真ですね、えー、このままでもいいんですけど、こう拡大しめると、こう、ザラザラしてるんですね。やっぱりその天台写真っていうのが、もともと映らないものを映ろう、映そうとしてるもんで、やっぱりちょっと限界があるというか、どうしてもこういう風にザラついたものが、えー、画像処理をすると出てきてしまうと。で、こういう中でですね、えー、ずっとその天台写真を撮ってきた先輩たちがですね、 どうにかしてその、それでも天体を表現してやろうということで、いろいろ編み出した技法が、い、ま、ろ、あ、んな画像処理が今、ネットとか、えー、動画とかで紹介されてるんですけども、そんな中でですね、この加算平均合成っていうのは、まあ、一般的な写真でも、夜景の写真とかでもトライできますし、滞、え、在、ー、写真においてとてもノイズを減らす上で有効な、えー、手立てなので、そのやり方を Photoshop でご紹介したいと思います。 で、今これ開いてるのは Photoshop Lightroom ですね。Photoshop Lightroom っていうのは、えー、通常のその、えー、写真の処理をするのに特化したものになります。Photoshop CC っていう今から見せるソフトは、えーと、デザインも含めて画像の加工全般ができるっていうイメージですね。で、まずですね、今 Lightroom で開いて画像処理をしたんですけども、やっぱりノイズが多いなと。あと周辺言語がちょっと多いので、周辺原語をちょっと上げていきますね。 でまあ、この状態で、実はですね、これ6枚撮ってるんですよ、同じ写真を。赤道儀で追尾しながら、えー、インターバル撮影ですね、もう連写ですね、2分、次の2分、次の2分、次の2分っていう感じで、これ7枚写真撮ってるんですね。で、今、えー、周辺原稿、周辺を補正しましたけど、画像処理も加えてるんで、ここで全部選択して1回、同期っていうのにします。すべてをチェックに入れて、同期ってやると、 こ, こに今選択している7枚にすべての画像処理が、えー、同じ画像処理がこう加えられた形になりますね。じゃあこの7枚を使って加算現金合成をしてみましょう。で、ここで右クリックをして、えー、他のツールで編集で、Photoshop でレイヤーとして開くっていうふうになると、えー、ここにえ今画像が読み込まれていますので少々お待ちください。 はい。これで全部読み込まれた状態です。で、今、あの、ここに、えー、写真が並んでいますけども、これ全部あの、簡単に、コントラスト上げるとか、えー、明瞭度上げるとか、サイド上げるとか、まあ、そういう簡単な画像処理をした状態のやつが、ここに7枚並んでます。これ、レイヤーって言いまして、これ全部重なってるんですね。一番下がこの写真で、その上に2枚目、3枚目、4枚目って、これ7枚重なってる状態になります。で、今から紹介する、え加、ー、算平均合成っていうのは、 えー、このレイヤー処理っていうのを、えーと、使ってですね、ノイズを平均化して、えー、減らすっていう技法になります。で、まあ、これ拡大してお見せすると、まあ、この先ほど同じ通り、画像が荒い状態ですね。こんな感じです。で、これをちょっと今から減らしていきたいと思います。まずやり方なんですが、この7枚の写真全部赤道儀で追いかけて撮影をしてはいるんですけども、 ちょっとずつやっぱりね、こうやってずれるんですよ。なので、位置合わせをしていきたいと思います。えー、これ、一番下の写真はこのままで、その上の2枚目の写真を選択して、通常から差の絶対値っていうふうにやります。そうすると、今これ真っ黒なんですけど、これ真っ黒の状態は位置が合っているっていう状態ですね。で、えっ、ー、と、位置がずれていると、こういうふうにですね、白く表示されます。 位置が同じだと真っ黒になります。で、全部この真っ黒の状態にするように位置を合わせていただきたいと思います。じゃ、これは合ってるので通常に戻して、2枚目はどうでしょう。うん、ちょっとずれてるけど。うん、こんな感じですかね。でこれで戻します。っていうのを、まあ、これ全部今やっていきます。えー、4枚目。 なんかちちょょっっととずずれれまましたねちょっとずれてます、えー、矢印を押してこうやっていく と, ちょっと拡大しすぎると分かりづらいかもしれないですね、まあ、大体ですこのぐらいかなっていうところで位置が合ってるよっていう感じで判断していただければこんな感じですねはい次の写真はどうでしょう うん、これもちょっとずれてますね。はい、真っ黒になりました。これで OK と。で、最後の写真は、うん、大きくずれてますね。えー、これも、位置が重なるようにしていきます。これで OK と。でこれで今、全部の写真の位置があった状態です。で、ここから、 今度はその平均化という作業になります平均化というのはこれ、えー、7枚あるので、えー、これ不透明度っていうのがあるんですけどこれどのぐらい、あのー、写真を反映させるかっていう、えー、この数値になりますで、あのー、7枚あるので、えー、100割例えばこの2枚を加算平均合成すると2枚ですよねなので一番下はこのままで、えー、100割2は50なので この不透明度 50% にします。50% この写真を反映させるっていう、下のレイヤーに反映させるいうことですね。で、3つ目はこれ、100÷3 ですね。3枚目なので、100÷3 はだいたい 34% ぐらいです。で、100÷4 になると、4枚目は 25%。5枚目は 100÷5 で 20%。 で、ここからショート点が増えてきますけど、えー、大体でやってます。17%、14%。というふうにですね、100、100÷2 で50、ここを見てくださいね。100÷3 で34。100÷4 で25。100÷5 で20。100÷6 で17。大体17。100÷7 で大体14。という感じで、こういうふうに不透明度を変えていきました。 で、えっ、ー、と、これですね。一枚に合成するんですけども、えぇ、ー、ちょっとここでめ、一番下のやつをちょっとコピーします。これわかりやすく。で、今、え加算平均した、平均したやつを加算します。これでですね、レイヤーを結合ってやると。はい、できました。で、一番下のこの写真が、加算平均せ、ま、合成をする前の写真です。えぇ、ー、こうザラザラしてるのわかりますかねこの辺も黒いブチブチがあって。 で、加平均合成すると、こうなりました。ノイズが減っているのがわかりますかね。これブチブチしてるのが消えてます。この辺のこう、ブチブチザラザラ黒い点々が消えてます。これ、枚数が多くなればなるほどえ消えます。なので、あの、枚数が多くなると、不透明度が数とかのものが出てくるので、 今7枚でしたけど、えー、そういう場合は、まあ、えー、例えば7枚撮ったらそれを1枚合成して、えー、もう7枚撮ってそれを1枚合成して、それらをまた加算平均合成する。どんどんどんどんやっていくような感じになるんですけど、まあこうすることで、えー、まあこの写真こんな感じで結構いい感じなんですけどね、えー、ノイズが荒いっていうことがちょっと問題だったので、 このような方法で写真をたくさん撮って、それを1枚にすることでノイズを平均化したので、このままプリントしても結構いい写真になるんじゃないかなと思います。で、まあこういうふうにですね、加算平均合成、もう一回お見せするとノイズあり、ビフォーアフターですね。ここまでノイズが変わる方法になります。まあ、枚数をそのままたくさん撮らなきゃいけないっていうのがありますけども、 こうすることで天体写真がより良くなりますので、ぜひお試しください。はい、ありがとうございました。以上でございました。まあ、動画の中でも言ってましたけど、当時ね、その感度800とかまで上げたら、もうノイズがザラザラで写真として使えないよなんて、そんな時代にもですね、なんとかしてこういい写真にしよう、美しい写真、綺麗な写真を、 作ろうということでこう先人たちが編み出したテクニックなんですけども、えーまあ、そのおかげでね我々もこうして今、えー、写真が撮れてるというような恩恵があるわけですだからまあこういうテクニックをね編み出した人には本当頭が上がらないというか、まあ、感謝の気持ちは忘れられないですよねうんまあというわけでちょっと雑談になってしまいましたが今日の動画はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー